県横浜市から破天荒サポーテッドバイ安全輸送の皆さんです。それではお願いいたします。会場の皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました、破天荒サポーテッドバイ安全輸送と申します。今年の作品は横浜開拓鉄道という作品になります。駆け抜ける思いは止められないという思いを込めた作品になっております。全力で踊らせていただきます。よろしくお願いします。 横浜開拓鉄道 しばらく動いたらどうだ You're not even going to eat your bread! かま、ってくもけ思いめくらにループ 好、yeah.。